国です今私はですねタイバンコクに来ております今回の動画の内容なんですけども今回はねホテルレビューをですねやっていこうと思っております今回ご紹介するホテルなんですけどもこちらに書いてあります通り はいイビススタイルズバンコクシーロムと言いましてこちらに書いてありますね最寄りの駅がですねサラデーン谷屋、はい、通り日本人街通りがある、はい、通りからだいたい5分ぐらいですかね歩いたところにある4月1日にはいグランドオープンしたホテルになりますこのイビスホテルはですね海外ね旅行されてる方はこのイビスっていうのはまあご存知かと思うんですけどもフランスを本社に置きますねエコノミーホテルこれをね主体として世界 展開しているねイビスホテルになります2019年の10月に初めてタイ・バンコクに来まして宿泊したホテルもこのイビスホテルこれはですね2019年に来た時はですね7プラザの近く7駅の近くにあるイビススタイルホテルそこにですね宿泊しましたその7プラザ近くにあるねイビススタイルホテルもね当時はオープンしてまだちょっとしか経ってない時に泊まってとてもねホテル内綺麗いでエコノミーホテルって言ってますけどもエコノミーじゃ なないいんじゃないのこれっていうぐらいねクオリティが高いホテルだったので今回もねこのイビスホテルさんがですねこの2022年コロナ禍という状況の中でですね新しくグランドオープンしたというところでぜひね自分も泊まってみたい動画にしまして皆さんにねご紹介できればいいなと思いまして今回ね家庭の方行ってみようと思いましたそしてねイビススタイルホテルの中はですね結構奥の方にはいこんな感じで長くなってるんですねそれではねホテルの方入っていきたいと思います 入り口が、ね、こんな感じで、はい、芸術の絵が、ね、描かれているんですよねとてもおしゃれですよねやっぱイビスさんって、ね、こういうデザイン、はい、使うんですよとても魅力的な、ねはい、感じなんですよねいや色がカラフルでおしゃれでいいですねそれでは実際建物の方に向かってみましょう、はい、こちらがですね イイビススタイルバンコクシーロムさんの建物になりますいやー、こんな感じでおしゃれモダンみたいな、そんな建物ですね、でさっきの建物の、はい、ここにですね、喫煙所がございまして、はいこちらにね、レセプションですね、入って、はい、入り口があります、それでは入っていきましょう、はい入ってきました、はいこちらがですね、はいこんな感じでレセプションになっております。 でもおしゃゃれじゃないですかはいいいですよねそしてこちらに行きますとはいこちらに、はい、カフェですねはいドリンクはい飲めるところがございますはいそしてこちらがねもっとおしゃれなんですよ下がねこんな感じではい映えちゃうと思いませんこれとても綺麗ですよねそして上をね見上げてみるとねこんな感じではい吹き抜けになってます はいここにあるのがねエレベーターになってますねこれ、綺麗ですよね、おしゃれエコノミーホテルなのにこのおしゃれさ、はいここで椅子とかね、はい、ゆっくりくつろげるスペースもありましてそしてね、ね、まあ、こちら側、左側は、ね、なんか飼い椅子みたいな感じになってますね。 はい、結婚式もねここのホテルは、はい、取り扱っている形になってるみたいなので今会議室は誰かが使ってるような形ですねなので中が閉まってるような、はい、そういう形になりますそして奥の方に行きますとここで朝食を食べる、はい、会場になってますちょっと軽くねそちらの方をご紹介していこうと思います 奥のところまで来ましたはいこちらがですね朝食の会場になるみたいですこんな感じになってます超おしゃれじゃないですかお次はですねエレベーターに乗りまして私が宿泊をしているお部屋の方をね皆さんにご紹介するのでエレベーターに乗っていこうと思います私がね泊まってる部屋の番号なんですけどもこちらですね624号室になります6階ですねはい そちらにね、向かいたいと思います。 階に着きましたってなったらもう目の前に私が宿泊をしているお部屋624号室がこちらになりますそれではね入っていきましょうはい部屋になりますまずねドアの方から順にご紹介していこうと思います入ってすぐ左手側にねバッグ置くところがありましてこちらがバスマット になりりまますすハンガーがありますねそして今度逆側にはですねおトイレですねはいこのような形になりますタイでよく見かける流すやつが上にボタンを押して流すみたいな感じでちゃんとねシャワーもありますねそしてですね次お隣に行きますとこちらにエアコンが、はい、ありましてそしてこちらにシャワールームですねはいこんな感じになって おりますはいその代わりにスケスケになってるんですけどもちゃんとここにね、はい、カーテンがあるんですね、はい、ずっと、はい、でここで上げ下げできるように、はい、置いてありますね紐は。が。 なな感じになってますでシャワールームの中なんですけどもここでボディフェイスウォッシュって形でボディーソープだけですねここ置いてあるのはシャワーはねこんな感じになります上に1個ありまして上から流すタイプとあと通常のシャワーのノズルヘッドですねはいそしてシャワールームの逆側に行きますとこちらにはい洗面台がございますでこちらにボディーソープと同じやつがここにもはい こんな感じで、はい、置いてありますねそして、はい、ここに鏡小さい鏡、まあ、化粧鏡ですね、そして下にコンセントがあってフェイスタオル2枚、そして右手側に行きますとコップが置いてあったりあとお水ですね、あとケトルがあってコンセントと、はい、こちらはなんですかね、引き出しあ、ドライヤーがここにありますね。 そして下に行きますとこちらに冷蔵庫ですね、まあ、ドリンクを置くだけみたいな感じな小さな、はい、冷蔵庫になりますねちなみに忘れてしまったんですけども最初のドアの近くにこちらに、ね、金庫が、はい、ありますお金とかねパスポートとか、はい、置くんでしたら、まあ、金庫、はい、使われた方がいいと思いますはい戻りますお次はですね冷蔵庫の隣テレビがありまして で椅子と机、テーブルとこのバッグも私の私物ですそしてこちらにですねはいテレビのリモコンそして USB があってあとコンセントですねティッシュ、はい電話いや懐かしいね電話おしゃれですねこういうのもはいそしてライトですねそしてこちら側に行きますと、はい、ベッドがあります大きなベッドです それではベッドの確認の方をねしていこうと思うんですけども、はい、枕は4つありますお昨日泊まったねザ・コーチホテルのやつとね比較するとこっちの方がね反発力強くてふわふわですけど反発力のあるふわふわみたいなちょっとね硬めな反発力がねあるタイプですね。はい うん、後ろのやつも同じですね全部多分同じ硬さ度合の、はいの枕になります下のベッドのこちらですねあこちらもね昨日のザ・コーチーホテルのやつと比べるとちょっと硬めですそしてベッドの方から見たシャワールームはこんな感じになります、はい、スケスケシャワールームですやっぱスケスケっていやらしい言葉ですねそしてベッドの横の奥に行きますとこちらにはいスポットライトですね はい、こんな感じでありましてで、こちらに、はい、USB2 箇所にコンセントが1つという形になってます、多分ね、逆側も同じ感じであるんじゃないかなと思いますけどもあ、こちらも同じですね、はい、スポットライトがありましてはい、そしてこちらにですね、はい、USB のポートが、はい、2つありましてコンセントがあると。はい こういう形になってますそして次はねお部屋から見たね外の景色どうなってるかと言いますとこちらになりますはいあ逆だはいオープンはいこんな感じですよはい下から見るとこんな感じになりますはい結構ねここ見晴らしいいですねはいこんな感じになっております いやーホッとするなんか、うん、癒される景色ですはいはいこれでねお部屋のレビューというのはね以上となりますこんな感じでねおしゃれなねお部屋なので私はねやっぱいびしさんのホテル好きですねビジュアル底がしっかりしてますはい そしてね、肝心要な宿泊費の方なんですけども、今日はですね、2022年の9月の16日の金曜日になるんですけども、金額はですね、8276円。一泊2日で朝食期で、はい、この金額になります。エコノミーホテルとしては、ちょっと8200円っていうと、気持ち高いかなっていう、はい、感じだと思います。東横インとかね、金額5000円前後とか、まあ、ト横インと比較してしまうと、ちょっと高い。 いいかな。 ではい、そういう感じはしますけども入り口からあとレセプション周りの近辺そしてお部屋の中こんな内容で見ると個人的にはねちょっと高いかなって感じもしますけど円安的な状況なのでまあこの金額はねしょうがないんじゃないかなと、はい、思いますコロナ前のね調整に戻ってくれれば1000円ぐらい安くはなるかと思うんでだいたい7000円ぐらいかなとあとはね週末の金曜日というところもあるので予約した時も比べると やっぱり金曜日、土曜日あたりはね金額高かったので平日のね月火水、木あたりはですね金額1000円ぐらい安かったのでその時は7000円ぐらいかなはい1回の朝食付きでねはいそのぐらいでしたのでまあコロナ前でしたらまあ平日であれば多分6000円台で泊まれるんじゃないかなとはい思います。はい お通夜ですね、ここのヘアレビューの次は、一番上の屋上がね、またここもね、プールがあって、見晴らしもすごいいいところになってるみたいなので、こちらの方もね、見に行こうと思います、それではね、屋上、行ってみましょう。はい着きましたよ、おー、ガラスがでけえ、そして、眺望がすげえ綺麗おー、すげえ綺麗だお うわーたまらんこの景色エレベーターから出てきたらこのね見晴らしが皆さんお出迎えですいやき綺麗じゃないですかいや最高だねこの景色下から見てこんな感じ下から見ていくとこんな感じになりますいや綺麗だねここ最高そしてここを見ますとねはいこんな感じで見えるかな 上がねプールって書いてあってで下がフィットネスはい右手側にありますとまずはじめにねこちらの左手側のプールをねご紹介していこうかなと思いますおおやっぱ見晴らし綺麗だなここはいこちらになります入ってみましょうはい入ってみましたおーこんな感じになっておりますいやー手前に、ね、カラフルなはい椅子があって 奥にはいプールがある形ですねおすごい水がジャーって出てるおでこちらが右手側に行くと景色がはいこんな感じで見えますねいやーいいところだねここいやー眺望いいわここいやーちょうど下がねここがね建物がねあんま高くない建物なので すごいここがね広い空間になってて奥にね建物が高層ビルが建ってる形でほらうーんいいたまらんであこちらにねはいタバコ喫煙所がはいございますねはいこんな感じになっておりますそして喫煙所からはいソファーがあるところから今度階段を上って上を 見ていいいこうと思いますはい、上はですねこんな感じでプールになってますね結構ね縦長なタイプのプールに、はい、なってますいいねやっぱりタイは暑いからねプールは大切ですよ、はい、あると最高はいプールの方ですね奥側の方に来ていました入り口にあったデザインに似たようなね、はい、芸術的な絵が、はい、ここに飾られております いや超かわいいね、これ、お売却のお兄さんがこれ、<笑>そしてね、プールが、ね、奥の方から見るとこんな感じに、はい、なってます、はい、そして右手側の方に行くと、すごい高いね、ビルがあります、いやー、すごいでけえ、はい、そしてね、ここはね階段を降りますと、はい、こちらはね、はい、バーカウンターになってるんですね。 はい、いろんな、ねはい、カクテルが、はい、置いてあって、はい、チャンビアとか、はい、飲めるようなところになってます、はい、いいねプール入って喉が渇いたなと思ったらここで飲めると、はい、これはいいと思います、はい、エレベーターのあるところに戻ってきましてお次はこのフィットネスのジムのところですね、はい、中に入っていこうと思います紙、はい、これじゃないと カードがないと入れないタイプになってます。入ってみますとね、こんな感じになっ おります昨日宿泊したねザ・コーチホテルさんと比べるとこちらの方が全然広いですこれだけだな余裕の空間ありますしトレーニング的なね機材はこんな感じであります混むタイプのサイクリングタイプ足踏みして腕をね前後に動かすタイプにあとランニング機材そしてこちらにバーベルですねはいがあってこちらにね腹筋背筋できるところがあってここに新しいコーチさんにはなかったねはい機材ですねインスパイアというメーカーなんですかね 腕の筋力を上げるはい機材ですねこんなのがありますという形ですねこういうねボールがあるのもねバランスのトレーニングありますこれでねフィットネスの部屋のご紹介は以上となりましてこれでね全部屋上のはいご紹介は以上となりますはいここにね、はい、タオルがありますねはいプール出てきたら使える タイプのフェイスタイプとバスタオルタイプの大きなやつですねはいこういうのも置いてあるのも細かい気配りということでいいんじゃないかと思いますはいこれでね屋上のはいご紹介は以上となりますはい私の部屋の方に戻ってきました次の動画はですね明日の朝の朝食をねご紹介していこうと思いますそれではね今日の動画は以上になりますはい皆さん おはようございます今朝の6時30分になります向かい側にね朝食の会場があるんですけども朝食の会場はですね朝の6時から今6時半なんですけどももう30分前ぐらいですねぐらいから朝食はオープンしてますなので朝食の会場に行って朝食をご紹介したいと思いますそれでは行ってきますはい 飲食の会場ですすねこんなな感じになっております奥の方にね料理が陳列されてるように形になってたバイキング方式になってますねで席はこんな感じにはいなっております、はい、まず右手側の方からですねドリンクコーナーで牛乳あとりんごジュースあとパイナップルジュースの3つですねコップがあって であとオレンジジュースとお水あとこっちにコーヒーですねはいあとあったかいミルクなど置いてありますあとここもコーヒーでここにはティーパックですねはいのタイプがありますでこちらフルーツコーナーですねはいスイカあと上にパイナップルなどがあってあとハムチーズあとサラダバナナあとこちらに来るとはいこちらですね おかゆですね、はい、でその隣が、はい、こんな感じでチャーハンになっておりますでその隣に行きますと、はい、焼きそばにまた揚げ物ですね、はい、でこの後はこちらにはハムとウインナー。 はい、こんな感じでありますその隣に行きますとはい、焼きトマトあとビーンズの煮物ですね煮詰めたものみたいな感じですそしてこちらの方にはベーコンが焼きベーコンですねで目玉に別にパンがあるとで焼くパンの機械がこっちにある感じちになってますで手前のテーブルはねこんな感じでコーンフレークあとパン缶なん あと卵ね。多分ゆで卵じゃないかなと思いますけどでこちらに、はい、ジャムとかそういうものが置いてあります、まあ、全体的に見るとねこんな感じにはいなっておりますそしてねこのテーブルあるところの左手側こっちに行くとね目の前で作ってくれるんですね「はい、ヌードルスープ with チキン」って書いてますねチキンヌードル作ってくれるんですねはい 第1食目はねまあ第1食目っていうのもおかしいかもしれないですけどはいこんな形で、はい、私の食べる席のところに持ってきましたはいこんな感じですチャーハン、はい、焼きトマトマあとベーコンに 目玉焼きとあと焼きそばですねで飲み物はオレンジジュースを持ってきましたで一番最後にご紹介したヌードルスープは、まあ、クイッティアをだと思いますはいこんな感じで持ってきましたこっちはね麺伸びちゃうと思うんでこっちを先に食べようと思いますそれではね、えー、まずはクイッティアいただきますそれではねクイッティアいただきたいと思いますこんな感じです麺はいや朝からねこんな感じで スープ系汁物系食べるのいいっすねそれでは海外はねズルズルやるのはあんまりよろしくないんですけどやっぱ日本人なんでここはズルズルといってみますうん塩分控えめなんだけど出汁がしっかり効いてるうんさっぱりコクのあるスープ麺美おいしいね喉どごしがいいうんうん お団子い一だきます忍一忍一美味しい忍一忍一忍一忍一忍一忍一 すごいクオリティ高いうん屋台のクイッティアとまた違うね高級レストランで食べてるはいすごい洗練されてるというかね上品な味付けのクイッティアうんいしい野菜もいいねはいお次は第2巡目です最初の方で紹介したおかゆと言ってたやつなんですけども 実際に持ってきたらね雑炊みたいな感じですねこんな感じになります真ん中にはい乗ってる緑のやつはこれパクチーです好みでまあ自分でセルフで入れるような形になってますね肉団子が大きなねお鍋の中にゴロゴロ入ってたのでまあ2つぐらいちょっと入れてきてっていう形でまあ雑炊はこんな感じですはいで次は2つだけパン持ってきましたクロワッサンとあとこっちはね上になんかかかってるんですよねソースみたいな はいで最後に、まあ、パンを持ってきたのでエスプレッソですね、はい、こんな感じで、はい、ドリップマシーンがあるのでこれを持ってきましたそれではねいただこうと思いますいただきますお次はクロワッサンですねこれもねトースターで自分で焼いてきましたああ、はい、いただきます うんおいしい文句なし、うん、ドリップコーヒーうんエスプレッソですけど苦味がはい強いですよねエスプレッソといやおいしい、うん、朝食大満足ですここのホテルはね朝食間違いないですよ、うん ホテルの方ですねチェックアウトししてきました今回ご紹介したねこの恵比寿スタイルバンコクシーロムさんいかがだったでしょうか改めてご説明しまして2022年の4月の1日にねグランドオープンしたねまだ新しいね2ヶ月しか経ってないホテルご紹介いたしましたやっぱ建物がねとても綺麗でね中もすごい綺麗でしたね食事もとても美味しくてそして何よりね最上階のね景色プールもあってねゆっくり できるね最上階それもありますのでとてもいいホテルだったと思います懸念点の方なんですけどもまずね部屋の方でアメニティですね男性の方であればちょっとヒゲ剃りがないとかあとですね男性女性の対象となるまあ、歯ブラシですねそれがちょっとなかったそれとねシャンプーリンスもなくてですねボディーソープしかなかったというところがねちょっとね懸念点かなと思いますでもねこのタイでありましたらセブンイレブンコンビニがねたくさんありますのでコンビニでね まあひげ剃りとね歯ブラシ買ってきてねこっちでチェックインすれば対処できると思いますのでまあアメニティについてはねそういう形で対応していただければいいかと思いますそれではねこれで今回の動画は以上となります今回の動画がね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとですね今後もねタイバンコクの動画が続きますのでタイの情報が気になる方はですねぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで以上になりますそれではまた バイバーイ